はい。今回は HG シリーズゴジラ2第2弾ですね。をデビューしようと思います。はい。この紙から見ていこうと思います。まず HG シリーズゴジラ2ですね。この表紙がデストロイヤーとなっております。ちょうどゴジラ VS デストロイヤーが公開された年にできたものですね。で、えー、ラインナップとした、えー、他はモスラ、ュウ、ゴジラ1995、1990 6?6? アトラ成虫、ヨーランテ、カッキングギドラとなってます。で、こっち、組み立て方法。で、えー、ここにラインナップが書かれてます。1996って書いてある、うん、はい、えー、じゃあまず、このゴジラ、えー、じゃない、えーと、デストロイヤー完全体からいきたいと思います。えーまずこの v、え、s、ー、デストロイヤーシリーズの、あのー、公開されたということで結構これ目当てにこれ目当てに、えー、ガチャガチャを回した人も多かったと思いますでこのカブトガニみたいなこの作りとか塗装のこのコントラストとか、えー、かなり凝っていて、あのー、すごいなと思いましたまああの何、ー、だろうこの当時のクオリティ た、えー、まに、あ、雑なところもあったりたまにすごい凝っているところもあったりということで、まあ、このデストロイヤーはこの200円でゲットできるフィギュアとしてはかなり、あのー、素晴らしい出来だと思いますはい、はい、次にゴジラ96ですねえー、といわゆるデスゴジと呼ばれるゴジラ VS デストロイヤーに出てくるゴジラの形をしているんですけれどもなぜか 塗装はバーニングゴジラになっていないという、なんか、なんかよくわかんない状況となっております。あの、VS デストロイヤーだったんで、なんだろう、これ、バーニングで出した方がもっと良かったんじゃないかとは思います。まあ、あの、形はかっこいいんで、まあ、これで普通のノーマルゴジラとして出てるので、あの、ファンとしては、なんかまたこうオリジナリティがあって、 いいいいんじゃないって思思う人もいると思いますであの初期版と比べてやはりそのツルツル何ツルツルテカテカ、えー、仕様っていうのがなくなってこのパート2からはこう何この何言ったらいいんだろうこのツルツルじゃなくなったんで<笑>またあのー、面白い趣がまたまた違う、えー、味が出てきております。 で、塗装もかなりまた凝っておりまして、えー、この背筋と、背, 背びれ背びれとかも、うん、いい感じじゃないですかね。かっこいいですね。<笑>はい、次にこちら、モストラ成虫となっております。これは、あのー、僕も、なんだろう、かなり、えー、気に入って、これで遊んでいた記憶があります。で、 えーっとですね、まずこの羽がかなり綺麗なな裏表すごい、あのー、素晴らしい塗装となっております、ね、結構裏側って結構なんかなんだろうこうはしょったりするんですけれどもここのシリーズではあのちゃんとなっておりましたで、えー、っとここ穴があるのでえー、っとね ちょうどこ穴は開いてるんですけれどもその別に立てるあのー、こうあなんだあのー、パーツエフェクトパーツ的なものがないですエフェクトパーツがないので他の HG シリーズについてる、あのー、トンネルメカゴジラとかトンネルモサラとかがいると思うんでそういうのの、えー、このパーツをつけていただくとこう立つようになりますはい 不安定です、はい、次に、えー、バトラー成虫となっております、えー、こちらも、えー、同様に穴があるので、えー、なんかパーツを差し込めば立つ仕様にはなるんですけれども当時の、えー、パーツはついてなかったんで、えー、どうしたらいいのかよく分かんなかった曲ありますなんか何か差し込んで何か 櫛とか差し込んでなんか立たたせて記憶があります こ, のなんかこう櫛さしてなんか消しゴムにガチンみたいなねはいで、えー、このバトラーもかなりいい出来となっておりまして後ろ羽の後ろも表も素晴らしい塗装となっておりますで何、えー、だろう、うん、これもちょっと立たせようかな立つのかなこれ はい お, いおこんな感じで立つんですねうんうんバトラかっこいいっすねはい次が、えー、ビオランテとなっておりますこの 200円でこのクオリティのビオランティオが出せたっていうのが当時すごい素晴らしいことだと思いますいやこれすごいあのもう横の幅の引かせ方もすごいですけどこの触手とかも全然チャッチくないですしむしろすっごいこだわっててあのこの何この細かいところまでなんかこう作りとか塗装とかもまあ塗装はそんなに 箇所っていうのかなでもこの細かい作りがすごくあのかっこいいですねだいぶあの価値が価値じゃないだいぶクオリティが高いと思いますあのこのキーワンのところとか塗装はされてないないですねなのでこう開けてるこの触覚の口とかも何も塗装はされてないんですのでまあそこら辺が えー、その次回の改善ポイントなのかなと思っております。<笑>ます も, うもう終わってますけど、これ、とっくに。あ、閉じた、はいはいはいまあ。しかしまあ、このビオランテがガチャガチャで出ていたと、なん か, かなり良い時代だったなと思います。こんなのが200円で買えるっていうのは素晴らしいですね、本当うんに。 はい、最後がメカキングギドラです。で、えー、これもかなり、えー、すごい出来となっております。で、えー、まあ、まあ、メカキングギドラのこの羽の詳細なところとか、こうないこのセンターの首のところとか、ボディとかもちゃんとすごい作りができております。で、塗装の色としては、あのちょっと暗めの トーンを選んできているのであの EX シリーズのキングギドラと同じトーンですかねとなってますねなんでちょっとあの HG1 とはちょっと色が違う感じになってますでこれがあの当時めっちゃ僕あのやっててダブったんですよめっちゃダブったミカキングギドラあんまなんか 嫌いになっっちゃったんですよこれでビオランテがなかなか出なくて、あのー、めっちゃやりまくってたんですけどこれメカキングギドラのダブリ具合が半端なかったですねこんな感じで HG シリーズゴジラ2の、えー、レビューを終わりにしようと思いますパート1とパート2でゴジラ VS シリーズの、えー、怪獣を全てカバーできたんだと思いますなので、えー、もう 何なんだろうゴジラシスで終わった VS、えー、シリーズが終わったんでもしかしたらもうこれ以上は出す気なかったのかもしれないですね。がしかしっていう感じですね。まあここからまだまだ、えー、歴代のシリーズが続くということでここからまだまだ歴史が始まるということだったですね。はーい まてな感じで終わりにしようと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。